腹筋やプランク頑張ってもお腹周りが全然引き締まらないよっていう方の多くは胴体部分の筋肉が硬い傾向にあるんです。どうなるかというとあまり筋肉を動かしてないところは筋膜がひっついて筋肉が動きにくくなってしまうんです。その結果そこの血流が悪くなって脂肪がつきやすく冷えやすく鍛えようと思ってもなかなか筋肉が動きにくい。そういった状態になるとどんどん腹部が大きくなってお腹周りの脂肪が全然取れないウエストが細くならない。そういった傾向になります。今回は膝をついて腰振るだけ。腹筋より簡単なのにとても 効果的なな運動になってます1種目30秒頑張ってみましょうまずは四つん這いの状態で足を少し開きましょうこの状態で腰をギュッと丸めたらまっすぐに戻しましょう背中を丸めるというよりはお尻を締めるイメージお尻を前に突き出すようなイメージで腰を丸めてください これが寝ている時の腹筋と同じ上半身の動きですお腹を引っ込めながらお尻を締めます、OK、お尻を締めたままでお尻を左右に振ってくださいウエストの横を使います腰を丸めて左右に振ります 金高い人はもしかするとすりそうな感じになるかもしれませんができるだけお尻をずっと締めたまま腰を振りますこれ結構効きますよねうわ効くオッケーお尻を突き上げて腰を反らせてお尻を締めながら体を前にグッと持っています でまた行きましょう今度はここから一気に腹筋を使って腰丸めてグッとお腹近いでます<笑>腹筋が弱い人の多くは瞬発的にお腹に力が入らないので腹筋しようと思っても体が起こせるよそういったことになります<笑>一気におなに近い 次は膝立ちの状態で腰を動かしていきますできるだけ骨盤だけ動かすようなイメージもし難しかったら全体使って動かしてください行きましょう、Good. 腰を振るっていうよりはこれ実は腹筋を力を入れて緩めてっていうことを繰り返すことによって腰を振れてるのでこの腹筋力が入らない人はやっぱり反り腰になってしまいます 腰戻す。腰ってことを繰り返しています。オッケー。次は片足前に出して同じように腰を動かします。少しちょっとね曲げてる足の前腿ももが引っ張られますが。が 反り腰解消心の中解消するためにね、しっかりやっていきましょうすっぱるなももが OK <音楽><音楽>反対も同じようにいきましょうスタしっかりね腰とお腹を 使って緩めてってことを繰り返すと体のバランスよくなりますからねこれでも結構ね腹筋使ってますからねお腹をね触って硬くした状態で振ってください OK <笑>今度は膝立ちの状態で体を左右に動かしていきましょう この時に、ちょっとお腹を触ってみてください。体を戻すときに、お腹に力が入ってますからね。お腹に、うんって力を入れるまま。小刻み。おお、なんか力入れたまま引っ張って。オッケー、今度は腰を振る応用編。 できるだけ腰だけを動かす感じでいきましょう。で、あとこんなに方向ばっかりいきます。これが上手になってくると、お腹周りの筋膜が剥がれて、筋肉はよく使われてお腹が冷えにくく、脂肪が燃えやすくなりますから。いろんな筋肉のおかしなの？シとね。スムーズにできてきます。 反対も一緒。行きましょうもし膝痛いよって方はねなんか座布団とかやらかいところでやってもいいですからねもし疲れたらね一時停止してまた少し休んで再開してください。 ラストはももの裏を持ったまま転がりましょう最後スタートももの裏を持ったままさっきやってきたね腰を丸める状態っていうのを作ってから揺れると簡単です難しいよっていう人はね起きるっていうより腰を丸めるだけの意識してください オッケー最後までできたよーって方グッドボタンやコメントで教えてください毎日やっていくことでお腹周りがスッキリしますんでやった日はコメント残してください動画見て頑張るけど痩せにくいよーって方説明欄に痩せる食事の方法を紹介してますんで是非チェックしてくださいもう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします 説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで一週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。